こんにちは。日本一優しい本格パン作りの美香です2020年3月に「日本一優しい本格パン作りの教科書」という本を出版しましたこれまで1万人の生徒さんにお教えしてきたパンの中から少しずつ皆さんにご紹介していこうと思っています是非最後まで見てもらえると嬉しいです今日はですねアイリス大山さんのトースターを使って ハムのちぎりパンを作っていきますこちらのトースターは温度調整ができるものなんですけれども温度調整ができないトースターをお持ちの方は3分の1の量で作ってみてくださいでは一緒に作っていきましょう材料説明していきます強力粉 300g 私はイーグルを使っていますインスタントドライイースト 6g 塩 6g 砂糖 25g こちらをカードの丸い方を使ってよく混ぜ合わせていきます混ぜましたら牛乳1 7 5グラム、卵 35g を加えてさらによく混ぜてください底の方からねしっかり混ぜてくださいね最後は切るようにして混ぜると混ぜやすいです粉気がなくなったらテーブルに出しましょう 手のひらを使って大きく押して戻す押して戻すでね材料を混ぜ合わせていきます結構ね遠くの方まで伸ばしてくださいねで手と一緒に生地が戻ってくるようになったら生地を今度転がしてしっかりグルテンを作っていきますはいしっかりね 自分の体重を全部かけるような感じでね、ゆっくりでいいですので、しっかり転がしていきましょう。ここでしっかりとしたグルテンを作っておかないと、美味しいパンにね、仕上がらないのでね、ちょっとね、大変かもしれませんが、力を入れてしっかりこねていきましょう。表面がつるっとしてきて、弾力が出てきたら、グルテンのチェックをしていきますよ。生地を引っ張ってみてください。すぐ切れなかったらこね上がりです。次にバターを加えていきます。 バター 25g を細かく切って、広げた生地の上に乗せてあげたら、車ャキ状に包んで、大きく押して戻す、押して戻すでね、バターを混ぜ込んでいきます。ここもね、大きく伸ばしてくださいね。じゃないとバター、混ぜムラになっちゃいますのでね。でも、生地掴んじゃって大丈夫です。グルテンがね、しっかりできていますので、手にくっつかないので、つかんで伸ばしましょう。バターが混ざったら、生地を丸めて、一次発酵をしていきます。 30度の発酵器で40分見ていきましょう。乾燥しないようにラップをしていきます室温で発酵させる時には1時間ぐらい発酵させるのを目安にしてくださいはい40分後です膨らみましたね見ただけでも発酵したのってねあのよくわかるんですけども一応ねフィンガーテストしていきますはい穴の大きさが変わらないので発酵完了です そしたら、ね、パンチを数回入れていきましょうでカードの丸い方を使って生地を出していきます慣れない人は、ね、テーブルに打ち粉をするといいです打ち粉は強力粉を使ってくださいでは、ね、分割していきます8分割です1個 70g ちょっとぐらいですかねなるべく同じ大きさになるように分割してください でねちょっと今回の訳あって8分割にしてるんですけど本当はね9分割がいいですなんでかっていうのは後でねわかるかと思うんですけど9分割だと 60g ちょっとになりますまあハムね9枚用意できる場合はそれで用意してもらった方がいいです丸めていきますここはねゆるーく丸めてください両手でできない時にはね片方の手でやってもらうといいですね1個ずつ丸めてくださいゆるーく丸めていきます 今回からですね私の趣味の話を少しずつねお話ししていこうかと思うんですけども実はね私ねアニメ大好きなんですよなんで今日はねアニメの話を少ししていきたいと思いますふんわりラップをかけて10分ベンチタイムをとっていきます今回アイリスさんの天板を型として使っていきます型にオーブンシートを敷いておきましょう同じ大きさの型がない場合はご自分の天板にオーブンシートを敷いておいてくださいアルミカップでもいいですよ はい、いしていきます。テーブルに打ち粉をしましたら綿棒でハムより、ね、一回り大きいぐらいまで伸ばしていきましょう伸びましたらその上にハムを乗せてカットしていきます真ん中 2cm ぐらいのね、帯状になるようにカットしてその両サイドをね、また半分にカットしていきますで帯の部分をくるくる巻いてこれがカシになるんですねその周りにカットした 丸いね生地の方を花びらとして巻いていきます半分ぐらい重なるように巻いていってあげるとね、バランスのいいバラの形になっていきます残りの生地も同じように成形していきますほら、かわいいバラの形でしょ そそうそうあの、アニメの話なんですけども最近のアニメってね、ほとんど見たことがなかったんですよ、なんかね、女の子のね、おっぱいがね、すごくでっかくってそればかりね、強調されてるような気がしてね、ま あ, あの、自分と比べて焼きもち焼いてるわけではないんですけどそれでね、なんかちょっと嫌だなーって見てなかったんですけどもね、何のアニメがきっかけだったのかちょっと忘れちゃったんですけども最近ね、見て面白かったなっていうのがダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうかっていう。 アニメなんですす見たことある人いますかね2シリーズあってもう一つ「外伝」っていうのがあってまだまだ続きそうな雰囲気なんですけれども、えっと、それぞれのシリーズをまだ3回しか見てないんでね語るにはまだちょっと早いかなっていうふうには感じなんですけどもね神様が地上に降りてきてファミリアを作るんですねで「ダンジョン」っていうかなんか塔みたいになっててその塔の中に怪獣みたいなのがいっぱいいてそれを「 えっと、やっつけながら成長していくっていう物語なんですけどねちょっとあの私の説明だとあんまり面白くなさそうに聞こえるかもしれないんですけどね人が成長していく姿ってね見てるすすごい、ね、好きなんですよ戦い物ってあまり好きじゃないんですけれども恨みとか憎しみとか裏切りとかがあまりない。 成長する戦い物っていうのが結構好きでこれねほんと戦い物なんだけれども感動して泣くって感じですねすごくいいアニメなのでよかったら是非見てくださいでもこの話じゃねあんまりね見たいなって感じしないですよねあと5回ぐらいね見たらねもう一回お話しさせてくださいちょっとね説明の練習もしてみますねはい、じゃあね8個出来上がったので天板に並べていきますまずね角から並べていくといいですねで、その間に 乗せていきますで、これ9個あったらねぴったりだったんですけどねいい感じに並べられたんですけどね実はね1枚朝食で食べてしまい足りなくなってしまいましたなのでね8個ですが皆さんはぜひ9個で作ってくださいこの後最終発酵していきます35度で30分発酵させていきますはい30分経ちましたので焼いていきます8分割なのでね花びらがちょっと太くなっちゃいましたね 卵を塗っていきましょう塗りムラのないようにね、全体的にしっかり塗ってください今日はカシンのところにピザ用のチーズをのせていきますマヨネーズを絞っても美味しそうですよねでは焼いていきますガスオーブン電気オーブンの人は180度で13分ぐらいですね今回のアイリスさんのトースターでは220度で16分焼いていきます はい、焼き上がりました出していきますねどうでしょういい色に焼けてますねそしたらねケーキクーラーに移してオーブンシートも外しておきます型がない人は1個ずつオーブンシートもしくはアルミカップにのせてあげるといいと思います1個ずつもね食べやすいのでねおすすめですよいかがでしたか これならなんか作れそうな気がしますよね。ハムの代わりにベーコンでもいいですし、スライスチーズ使っても美味しいと思います。本当ね、急分割にしたらね、もっと可愛らしくできたかと思うとね、ちょっと残念ですよね。どんな感じか見てみてください。ちぎってみますね。すごいふかふかです。弾力ありますよね。ちょっと食べてみますね。 うん、ふかふかですねとってもね柔らかくて美味しいです胡椒をまぶしてもいいかもしれないですねミキシングのポイントやオーブンの扱い方なんかはこちらの本に書いてありますのでぜひこちらも合わせて参考にしてみてくださいすでに YouTube にアップしている動画でりんごの花パンっていうのがあるんですねそれれは同じ成形なんですけれども ハムの代わりに煮たリンゴを使っています。そちらもね、可愛いいので、ぜひ作ってもらえたら嬉しいです。もっと詳しく学びたい方は、オンライン講座をご用意しています。そちらの方はホームページに載っておりますので、ぜひご覧ください。ではまた。